おはようございますす代目です第8回6代目のネットで見た話題ということで皆さんヘボコン知ってますか、えー、ヘボコンってですねえー、技術力の低い人限定のロボコンだそうですロボットコンテストですね ロボットコンテストまあよく相撲とかなんかボールを入れたりとかいろいろあってますけどこれヘボコン技術力が低いと、ヘボい人出場募集らしいです技術力の低い工作についてへへそのホームページを見るとものすごいいろいろ私でも作れそうなのがえ掲載されています 趣旨として技術力の低いもので集まり技術力の低いロボットを戦わせるお互いの技術力の低さを確認し合いぬるま湯の安心感に浸りますとその様子を観客も見れるあ日時2014年7月19日と入場は多分4時頃夕方4時頃6夕方6時と、ね。ちょっと面白いのがです、ね、注意事項参加の注意事項がありまして 技術力の低い皆さんが作ったマシンは、どうせ途中で壊れるので、修理用の工具や材料はご持参くださいどうせ壊れるんです。<笑>えー、大会ルールはロボット相撲、えー、もちろん反則もあって、故意に反、相手を壊すようなマシンとか、移動しない思いだけの、動かないやつはまあ反則だということで、まあ当たり前ですね。え技術力がないかなと。 動かないやつはずるい下、ねえー、の機能を実装するとペナルティーが課せられます遠隔操縦自動操縦なるほどそれはダメなんですね高度な技術になっちゃうんでダメなようです技術力の低い皆さんはロボット界では日陰者ですので技術力の低さを誇れる機会は絶対にありません あれこそはという方はぜひこの機会にエントリーしてくださいあ、なんか参加していなこれ観戦希望の方チケット販売中らしいですお金取りますお金取られますけどでも見たいですねこれ場所どこなんだこれ東京カルチャーカルチャー知ってますか東京カルチャーカルチャーらしいですえー、7月7日締め切り参加したい方はぜひ 参加してみて感想を聞かせてください。六代目でした。